滝沢秀明の退任、キング、リンチェプリンスキーやシーヒラの使ジング・児ユータの退場なぜ、このタイミングタイミングジャニーズ事務所の内情。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。芸能プロダクションの中でダントツの売上高を誇るジャニーズ事務所が激震に見舞われている。 もっとも、滝沢秀明氏40の副社長退任の予王氏は1年以上前からあった。今回の動乱は滝沢氏が10月31日付で退任したことから始まった。11月4日にはキング・アンドピスの岸ユ太、二27、平野史洋25、神宮寺ユ太、二25の3人が来年5月をもってグループを脱退することが発表された。 三人とも来週までには同事務所も離れる。記者は昨年9月、芸能プロダクション幹部たちの話に基づき、滝沢氏の厳しい状況を、週刊女性プライムに書いた、ジャニーズ事務所は新時代へ、滝沢副社長の課題とメリーさんに学ぶ、帝国の築き方。各芸能プロは強力なライバルであるジャニーズ事務所の動向を常に気にしている。 滝沢氏はクリエイティブなことは全面的に見ているし会社運営にも関与している芸能プロ幹部。滝沢氏は他の芸能プロからオーバーワークではないかと見られるほど役割が多い。2019年、タレントから経営者側に転身したため、補佐役のスタッフがいないことも背景にはある。滝沢氏の右腕の不在、目下のところ、 これが同事務所の水面下での一番の問題点として挙げられる2021年9月24日付、週刊女性プライム。滝沢秀明が背負っていたもの、滝沢氏はクリエイティブ面のほぼ全てを見ていた。新人発掘から育成、プロデュース、ステージの演出。他に海外進出の推進やデジタル面強化の旗振り役でもあった。 しかし芸能プロ幹部たちは今のままじゃ続かないと口を揃えていた。今回の副社長退任もオーバーワークと右腕役の不在が一番の理由と見て間違いない。それが解決する見通しも立たないから退任したのだ。事務所の先輩に補佐してもらえばよかったんじゃないかという声が上がるかもしれない。 だが、同事務所は、先輩と後輩の上下関係がしっかりしているので、滝沢氏が先輩に助力を求めるのは難しかった。滝沢氏が2019年9月に副社長に就任してから1年以上が過ぎた2020年11月、東山則り56は、こう言っていた。タッキーが副社長になってくれてよかったです。よ。 ジャニーさんがやっぱり託すことができたんで、TBSK、沢子の朝、2020年11月21日、東山に悪気は一切なかっただろうが、副社長に対する言葉ではない。サラリーマン経験者ならわかるはずだ。他の先輩たちも最後まで東山と同様の物言いだった。 会社のナンバー2で役割は多く、責任も重いのに、いつまでも後輩扱い。滝沢氏の同事務所内でのやりにくさは容易に想像できる。創業社長で3年前に他界したジャニー北川さん、去年87、が滝沢氏の才能を大いに買っていたのは知られている。プロデューサーとしてなら第二のジャニーさんになれたかもしれない。 ただし、ジャニーさんと滝沢氏には表面からは見えない大きな違いがあった。ジャニーさんには昨年亡くなった姉で元会長のメリー北川さん、去年93、がいて営業統括や組織管理を一手に引き受けていた。それだけではない。都合での補佐役たちが揃っていたのだ。 筆頭角は元ワーナーミュージックジャパンの会長で、後にジャニーズエンタテイメント、ジャニーズ事務所系のレコード、社長も務めた A 氏74、山下達郎68の育ての公的存在であり、近畿キズのデビュー曲、ガラスの少年1997年を山下が作曲したのも A 氏の存在があったから、 ヒットメーカーでリスク回避のプロ A 氏が補佐したのは音楽面だけではなかった。1989年、当時は同事務所の一員だった近藤雅彦、58の自宅で中森明菜、57が手首を切って騒動になると鎮静化に向けて奔走した。この件に限らず、同事務所の危機管理担当役でもあった。 エイシラかつての補佐役の大半はジャニーさん、メリーさんの他界後、現場から去った。現在の社長である藤島ジュリー景子さん、56、と仲違いしたわけではない。ジャニーさんたちに仕えた人たちなので、恒例なのである。同事務所からは次々と若いタレントが出てくるので見落としがちだが、スタッフは世代交代の真っ最中。 次の世代の補佐役が対等してくるのはこれから。しかもジャニーさんとメリーさんの姉弟商店だったので世代交代は極めて難しい。もしも補佐役が育っていたら滝沢氏ばかりに負担はかからず退場もなかった。滝沢氏はジャニーズ JR の育成やプロデュースするジャニーズアイランドの社長も兼ねていた。その後任には元 V6 の井ノ原義彦46がつく。 来年1月の帝国劇場、東京のジャニーズ JR の公演、ジョニーズワールドネクストステージの演出は井ノ原と東山のりゆき、堂本光一43が共同で行うことが早々と発表された。他の先輩たちも JR の育成に関わっていく。滝沢市に負担がかかりすぎてしまった悔いが背景にあるだろう。 ジュリー社長と滝沢氏の衝突が吹く社長退任の理由との声も一部であるもののそのような声は芸能界内からは聞こえてこない。仲違いしたら滝沢氏が山ほど仕事を背負わされることはない。同事務所側の説明通り遺留もしている。あったのは意見の食い違い程度だろう。何しろ約2年前から芸能界内では ジュリー社長は滝沢氏に頼りきり、とすら言われていた。ジュリーさんがやや気落ちしていたせいでもある。ジュリー社長は自分がプロデュースした時代の長瀬智也43の脱退と同事務所退場を止められず、ショックを受けた。 また、自分が育てた、嵐、が、約2年前から活動を休止すると、やはり衝撃を受け、芸能プロダクション運営の難しさを痛感したとされている。それだけに、タレント活動歴もある滝沢氏には、側にいて欲しかった。補佐役を求めているのは、ジュリー社長も同じなのである。では、なぜ10月31日付の退任だったのか 理由の一つは、滝沢氏が手塩にかけて育てたジャニーズ JR 内グループ、トラビスジャパンが10月28日、Just Dance で米キャピタルレコードから同事務所で初の世界デビューを果たしたからに違いない。さらに、A、B チのデビュー10周年と事務所設立60周年を記念した舞台、ジャニーズ伝説が12月5日から帝国劇場。 東京で行われるからと言われている。この公演は1962年の同事務所設立とともに結成された初代ジャニーズの物語。ジャニー北川さんの作構成演出で2013年に初演され、昨年からは A、B 知事が演出も担当している。今年はメモリアル公演。滝沢氏がステージで挨拶するかコメントを出すのが自然だった。 しかし、その直後に辞めることは、滝沢氏にとって不本意だろうし、コメントしてから間もなく退任するのも避けたかったに違いない。なぜ立て続けに発表があったのか、キングプリンスへの平夜、騎士、神従事の退場発表が、滝沢氏の退任直後になったのは、ネガティブな話は一気に済ませようとしたからだろう。 同事務所のもう一人の副社長は芸能界屈指の凄腕広報マンである。ジャニーさん、メリーさんの時代から宣伝と広報を統括している。補佐役不在という滝沢社長の退任理由はキングプリンスへの平野、騎士、神獣事の退除理由とも結びつく。退除発表の際、平野はこうコメントした。 デビュー当時からジャニーンさんとしていた、夢ジャニーンさんとしていた、約束、そしてファンの皆さんとしていた、約束海外で活躍できるグループになることを目指して頑張ってきました。中略全力で取り組んだとしてももう遅いなと感じて、姉妹目標を失い今回の決断に足りました。所属タレントの海外展開を支援する補佐役も不在だったのだ。 また、同事務所は男性アイドルにかけてはライバルの芸能プロの追従を許さないが、30代、40代、50代をマネージメントする芸能プロとしては成熟しているとは言い方い。滝沢氏はアイドル専門ではない芸能プロへの脱皮を目指したものの、やはり補佐役にかけた。同事務所は組織を支える補佐役さしが急務だ。一方、